は シ, ラフですシラフということは何が起こるかというとう思考シリーズですね今回はですねかなりリクエストリクエストが多かったランキングうんとね2位ぐらいになるかな肉じゃがですもうね肉じゃがもうこれっていうのをね皆さんね知りたいっていう方がもう非常に多くてですね実はですね僕肉じゃがはねあんまり自分作んなかったんですよねなんですけどもやっぱね僕が作った で僕の味付けにした肉じゃがいはやっぱりうまかったので今回僕の作り方としてやっていきます龍ジのバズレシピ じゃあね材料説明いきたいと思います今回は肉じゃが豚バラを使います、はい、スライスのもの、はい、切り落としとかでも 250g300g、まあ、ぐらいあってもいいです、はい、じゃがいもが、まあ、このサイズが3つですね400から 450g 玉ねぎ玉ねぎは1個 250g のものを用意してくださいんんまで、あね、小サイズ2本で、えー、300g から、えー、と 250g ぐらい香り付けるのにしょうがです、はい、これは、えー、と豚の臭み消しとかになるのであ 15g です だとしらたきこれ1パックあの大体ね180から200なんですけどもあのー、どっちでもいいです、まあ、材料はもう こ, こんなシンプルシンプルな感じで、うん、割とシンプルですね今回ね今回作るのは世界で一番うまい肉じゃがですそして世界で一番おいしい肉じゃがを作るためにはやっぱり自らがやっぱり一番を目指さないといけないからこいつで一番になっていきたいと思いますまず最初の一杯乾杯 あーいいですねまずねじゃがいもやからやりますからねじゃがいも洗っていくんですけども洗うのにちょっとコツがあってですねこのアルミホイルシャッとやるんですよね簡易的な金だましみたいなのをあの作るんですよでこのじゃがいもこれねじゃがいもはね男爵ですかねこれね皮がかなりね落ちるんですよ少し皮がね残ってても全然うまいのでピーラーとかでやるよりもね全然簡単だしあとねあの、容量がね残るんですよあのね身を削ることがないので これね、非常にねいいやり方なので皆さんねやってみてくださいじゃがいもの切り方なんですけどもこう半分に切るじゃないですかじゃ真ん中真ん中で切ってうんはいこう切りますまあこれはね感覚でいいです、ね、ちょっと大きめ一口大みたいな感じかなで人参なんですけどまあねほんとね、えー、ラン切れースのこれはね こんな感じで回しながら切るような感じでじゃがいもよりちょっと小さめ、まあ、こんな感じですね人参多くねえかっていう声も上がりそうですけど、ね、人参こんこのやり方、ま、マジうまいんだよね玉ねぎですね、はい、玉ねぎはまあいつものとりこんな感じで切っていただいて、まあ、真ん中切ってんですね皮をむいてあげてください。 スライスするんですけどもだいたいね7 7 8ミリかなの、えー、スライスにしていきます簡単にこう切っていきますね、はい、で生姜はあは千切りが一番僕は香りが出ると思ってますので、えー、千切りにしていくんですけども広げてですねこの生姜は皮むかないです。いすよく洗えば全然平気ですから皮のあたりの方が香り強いんですよ 最後にお肉ですね、まあ、お肉はね、えー、結構ね適当に、えー、切っちゃって全然変ってなるので、まあ、こんな4等分ぐらい、まあ、ちょっとね大ぶりな感じでは美味しいので、はい、オッケーあっまだまだしらたきねしらたきはあのこのままだと いかけるるんですすど結構ね匂いがするねこんにゃくのの独特のこいつはうちの家でここにやるとあのお湯が出るんですけどもお風呂と同じ温度にしてると42度ぐらいでこうやってよーく湯拭いてあげるだけで十分匂いが取れていくので、ね、お湯沸かすとね雑剤ももったいないので、ね、よーく洗ってあげるもうこれぐらい で, いいです気になる方に、ね、茹でていただいてもいいんですけどもそしたらなんかハサミかなんかで、ね、こうやってこうやって 4, 4, 等4等分ぐらいに。 えーとしてあげるとえーと後で食べやすくなりますのでフライパンを用意しましたでここでえーと火にかけていきますこれからお肉から炒めていくんですけども炒め油はごま油ごま油香りがねすごくついて非常にえ肉じゃがと相性がいいのでこれは大さじ1とえー、半分ぐらいでその間にお肉にねえーと塩と胡椒をまぶしつけておきます適当です後で煮ちゃうからどうする 中火ぐらいで い, いですでフライパンあっ温まってきたらお肉なんですけどもできればね、えー、とこうやって広げながら入れてあげるのが一番あのいいです中火で、えー、とこのお肉をねこんな感じでいいですバラバラになってますねでやっぱりねごま油でね豚バラを炒めるとね非常にいい香りがしてくるんですね、まあ、非常にいい香りで一番大のびきます っちゃえばいな簡単なんよこれね材料を仕込むのがちょっと面倒なだけであとはねフライパン1個でできちゃうんですよこれね、まあ、ちょっとばらけたら動かさずにちょっと炒めていきますそうすることによってね焦 げ, 焦げが出てき て, 出 て, きて、まあ、メイ ラ, ラードっていうんですけどメイラードが出てきて香ばしい香りが出てきますので、ねはい、こうなったら別にんなそんなに動かさなくてもいいです じゃあね、えっと、これぐらい炒まってちょっと、ね、茶色いところも見えてきたなっていうぐらいになったらじゃがいもと人参はね、もうねガッと入れちゃいますちょっと玉ねぎ入れちゃいます、ね、シラスターキーも入れていきます、はい、あの別にここでね焦げ目をつけたりとかっていうふうには意識しなくていいんですけども全体にね油を回していくことを意識してくださいでこれでちょっとね回しながら数分炒めていきます肉じゃがって自分で作る料理 じゃないかなっていう風に思うんですねあの作ってほしいって言われるランキングの中でも上位なんですよね昔はねその女の子に作ってもらいたい料理なんですかって言ってたらみんな肉じゃがって言ってたんですね僕もアホみてに肉じゃがって言ってたんです めんどくさいから皆さんね肉じゃがを安易にリクエストするのはちょっとかわいそうです、ね、あの僕の作り方結構簡略化してるんですけどもそれでもじゃがいもを洗わなきゃいけなかったりとか材料全部切らなきゃいけなかったりとかそこそこめんどくさいんですけども肉じゃがを作ってもらえる立場にある人まあこれは男女問わずなんですけども、えー、これはね喜んでくださいあーなんかこんなあこんなめんどくさいことに作ってくれてたんだっていう風に料理やらない方でもね料理の工程を知っておくっていうのは僕いいと思います、はい ただね、今ね数分に切ってましたのでここからね生姜うがでしょ、えー、の香りをつけていきます、はい、で混ぜ込みますそしてここで調味料まずお砂糖ですお砂糖が大さじ2大さじ2です、はい、酒で酒大さじ6白だしです大さじ2お醤油です 小さじ4ちょっとね全体をこう な,、ね、なじませていきますで今回は肉じゃがって煮物のイメージあると思うんですけどもお水使いません無水の肉じゃがです水を使わないことによって野菜のうまみとか非常に生かした作りになっておりますで全体ざっと混ぜたらですよ蓋をして弱めの中火にしてえっ、ー、と25分このまんま煮込んでいきます はいではですねえっ、ー、と25分あの途中でねあの蓋開けてえっ、ー、とちょっとあの下下のをねあのひっくり返したりしながらですねこちらです25分煮て。 えー、これで完成ですじゃがいもに味が染み込むのがですねやっぱり冷ましてからなので時間があればこのまま火を止めて、えっと、冷ましてもう一度温め直して食べるのが一番いいんですけども、まあのー、この状態でも十分美味しいのでこんな感じですねうまそうだねじゃががもうホクホクなのかも う, もう分かりますよこれねこれが僕の思う最高の肉じゃが まあ、肉じゃがちょっと彩りにねあのグリーンピースとか乗せたりするのが、えー、鉄板なんですけども、えー、グリーンピース多分ご家庭に用意してあるとかあんまないと思うんで今日はこちらの小 ネ, ギ小ネギをちょっと添えてはいこちらで至高の肉じゃがの完成でございます はい、それではできましたので、えー、いただきたいと思うんですけども今回に、ね、合わせるお酒肉じゃがなので甘めなんですよちょっとね甘くないお酒チューハイでいこうと思いますはいではですね全て状況が整いましたのでいただきたいと思いますいただきますおっチューハいうめえな久々に飲んで肉じゃがなので肉とじゃがをまずいただきたいと思います おお。これはね最高のうまさですね人参、肉じゃがなのに人参がめちゃめちゃうまいっていうね<笑>これやっぱやべえなこの肉じゃがうんー味付け神かじゃがいものも蒸し焼きの25分でほ すごくであと生姜の効いた割り下そこまで甘くしてないんですこの出汁とですね醤油を効かせてやってますんで味が上品っていうんですかね非常にねいいお出汁になってますもうねこれでいい今回はねちょっとね味変でをしていきたいと思います肉じゃがに合うアレンジその1あ、ね、これはね想像つくと思うんですけども辛れですねあの和枯れしこれね酒飲みにはたまんね肉じゃがになるんですよ わがら汁をこれ乗せて、まあちょちょいとね。まあこれ最高だから皆さん肉じゃがにからしつけたことない人絶対やってください。あとこれです。うちはテレビの関係で<笑>ガムテープ巻いてあるとこれタバスコですね。はい、これ何人でもタバスコ か, かける人なんですけどもなぜかというとタバスコ大好きだからこれで食べてごらんなさいこれ。 うんちょっと一気にビールがああうめえこれあのねからしとはまた全然違いますねこれ一振りするだけでこんな味がまたお迎えが来てしまった本当に美味しいものになりますうんまだいまだにやったことないんですけどこれま あ, あの炒めるときにごま油を使ってるのでごま油が合うものって大体ねラー油も合うんですよ ただねあまりにもうますぎて飲みすぎてしまうんですよねあまりにもうまいこれはうめえな何やってもうまい従来の肉じゃがよりも甘さは控えめになってますんでいろいろねちょい足しができるようなレシピになってますこの味はね多分みんな好きだと思う かなななり正統派なんだけど深みのある味になってますこの肉じゃがはもう肉じゃがの決定版といってもさすがないいと思います、うん、僕のやった通りにとりあえずやっていただければなっていう万人受けするような味付けになってると思いますんでそちらねぜひやってみてくださいちょっとも今「もう終わりお疲れ様です」って言って飲んでたら。 いや、エンディング撮ってないよって言われたんでちょっとあのもうめちゃめちゃ乱れておりますが<笑>まあ、とにかくねもう好きだとも う, うまいもの食べてねあの人生楽しみましょうっていうチャンネルなのでこれからヒューということでですね、えー、ぜひ皆さん、えー、僕と一緒に美味しいもの食べて、うん、美味しい飲み物飲んでねあそれはお酒であって何でもいいですよ麦茶麦茶だっていいんですから、ね、コーラだっていいんですよ 皆さんお好きなお飲み物とお好きなお料理を食べていただいて、ね、みんなで人生を謳歌しましょうってチャンネルです。このチャンネルは、ね、生きてる間にね、食べられる回数って限られてますから皆さん。その一つ一つを大切に、えー、と、楽しみながら美味しく食べていきましょう。